なかな か, のなかなかの勾配でございます 300m 手前うわすげえなこれすごいぞ手打ちそば来たここだ駐車場がその先にあるんだよねえーと方向車 P がこっちっすね神社方向車 ここですねよし来ましたよここにね止めさせてもらいましょういやーよく走ってくれるわねクロスカブちゃんさあそれでは後攻者参拝していきたいと思います 今手水で体を清めましてですねこれから登っていくんですけどこれはやばいねこの杉の太さ狛犬のこの表情これはやばいなそしてね本堂がね彫刻がすごいのがここからでも分かるここはすごい すごいいやーすごいよ本当に下から見たらそんなに太くないふう風に見えるんだけどこの太さだもんね めっちゃパワー感じる。 めっちゃ怖い怖いよこれ。 なんでね、まだ参拝者も少なくてねすごいねいい雰囲気ですいやこの木はひときわでかいなこれほんとすごい それではですね、高校舎の参拝が終わりました。次はですね、日の御子社というねところに行くんですけども、ま, あ、まずかここから1キロぐらいなんで、サクッと行ってしまいたいと思います。 抜けました感じ 一周回れるないやすごいなんだこれうわすごいよしそれではですね、ここから駐車です ね, ですね1キロぐらいなんで行ってしまいましょう 万本杉樹齢800年っていうのがあるんですよねそちらどのくらいかかるんだろうちょっと行ってみましょうか<音楽>うお<笑>これはすごいぞこれはすごいあ触れるんだ うわーありがたいなこれ。 それではではすね、中車の参拝が終わりましたのでこれからですね、奥車、九頭竜車の方へですね、向かいたいと思いますキロですね。時刻は10時やっぱ混んできましたねこのままこっち行くんですねどうでしょう